今回ご紹介いたしますのはデジタルルームミラーでも定評の高いこちらウルボラックスからリリースされております UR72X7 インチのポータブルカーオーディオこちらのご紹介を本日はいたします今までカープライド、A トートこれで3期種目になるんですけれどもポータブルカーオーディオをご紹介させていただいたんですがそれらの知見を踏まえて 今回、こちら UR72X の特徴を3つご紹介をしていきたいと思います。まず、1つ目の特徴は何と言いましても、こちら非常にモニターが軽量だということになります。でこちらのモニターを一旦外しますが、ポンとこう外れるんですけれども、このように非常に軽量となっておりまして、 裏がこちら、スピーカーがこうついていてで、ここマウントになってるんですが、このマウントにはめ込んで使うタイプのものになっています。で後ほど紹介するんですけれども、軽量なんですけれども、こういったファンションがいろいろついておりまして、拡張性も非常に高いものになっています。こんな感じになっています。で、これは 今外したのでご紹介すると、このように、これ付属のマウントで吸盤式になっているんですけれども、今回私はこちら、車載マウントを使っております。これ、車載マウントを使うことによって、吸盤をこのダッシュボードに直接付けることなく、セッティングができるので、吸盤の跡が付いたりとか、両面テープの跡が付いたりとか、そういったことがこう全くなくなる。 特にこれから暑くなってくる時期になってくるので、日焼けの跡がこう残ったりとかする場合があると思うんですが、そういったことを避けることもできますし、いろんな好きな位置にこう変えられるというメリットがあります。で、先ほどご紹介したんですが、これが非常に軽量であるために、これを使うことができるということになりますので、非常に 設置の自由度が高いということになります。こうやってポンともうすぐに置けてしまいます。で、これ、車載マウントになっ て, て重おもりがついていて、下はグリップになってるんですけれども、もう滑ることもありません。で、このモニター自体が非常に軽いので、今これ、持ち上げてる状態、こう首が上に上がってる状態なんですけど、前にこう、倒れ込むこともないということになります。 このように横から見ていただくと一目瞭然なんですが非常に軽くなっているのでこう前にこう倒れ込むということがないちゃんと重心がまあこの辺にありますけれども非常に設置しやすいというのがまず一つこちらの UR72X の特徴大きな特徴の一つ目になっています二つ目は非常に何気ない装備になるんですがこちらになりまして こちらになりますこれはモニターのサンシェードになっておりまして今までご紹介したポータブルオーディオの中ではついていなかった装備になります。何気にこのサンシェードって結構重要でして、まあ、今も夕方になって日が落ちるので関係ないんですけれども日中こういったダッシュボードというのは非常に日が当たります。そうしますと このモニターの画面というのがもう見えにくくなるということがあって使い物にならないという場合というのがあったりすると思うんですけれどもこのサンシェードがつくことによって日中火が強い時であってもしっかりとモニター画面を見ることが可能であるということそこが二つ目大きな特徴まあ何気ない装備ではあるんですけれども非常に 重宝すするる装備ににななっているといとうののが2つ目の特徴になりますちなみにこちらは取り外しももちろんすることができるので、まあ、好みによって、このような形で使っていただくのももちろんですし、このようにはめて使うということも可能ですので、まあ、好みに応じて使っていただけると、まあ、いうことに で最後に3つ目になるんですけれども、3つ目は何と言いましても、先ほどもご紹介したんですが、こちらになります。こちら。いろいろ拡張機能がついておりまして、まず上からなんですけれども、こちらが AUX のケーブルになります。で先ほど内蔵スピーカーがあるとご紹介したんですが、まあ、車の車載のスピーカーを使って音声を出力するというやり方もあります。 まあ、FM トランスミッターを使うという手もあるんですが、このケーブル a x を使って音声を出力させるということもできます。でこちらが AV-IN ということなので、まあ、バックカメラが付いているものでしたら、まあ、ここを使って、まあ、バックカメラをモニタリングするということも可能になっております。でこちらは後ほどご紹介するとして、TF カード、まあ、TF カードによって動画の再生をすることもできると。 まあ、いうことになりますでこちらの方が DC12V 電源ということになっています。でこれはシガーソケットのものになっています。で一番注目すべきポイントというのはこちらになりまして、これが3つ目の特徴になるんですけれども、USB の入力ポートがついているということになります。まあ、こういったポーダブルオーディオなんですけれども、非常に軽量なんですけれども、やっぱ拡張機能として、まあ、USB 入力じゃなくて、 チャージするための USB ポートが付いているというケースがあったりするんですけれども、入力ポートっていうのが意外と付いてなかったりするものもあったりします。でもこれはそれが付いていて、カープレイとかもちろん使えるんですけれども、さらにネットを見たりとか、動画を見たりとか、それからテレビを見たりとか、そういったこともできる非常に拡張性の高い機能を 持っているのが、この UR72X になります。そちらをご紹介していきたいと思います。こちらの入力ポート。ここに、まあ、今回、この入力ポートは、他の動画でもご紹介しているんです。はい、こんな感じになるんですけれども、まあ、今回、他の動画でもご紹介しているんですが、 AI ボックス、オッドキャストの AI ボックス PCS35 というものを今つなぎました。もう即座にも繋いだ瞬、即座にパッとこう映るのがわかりいただけたかと思うんですけれども、ポーダブルオーディオ、またはまあ 2D のオーディオとかもご紹介してるんですけれども、ものによってはすぐに認識しないものも多かったりします。これは o キャストもう一発でもう USB を 刺した瞬間、パッとこう映ってくれるので、非常に軌道速度も速くなっているっていうのが特徴になります。もう一度この起動速度を見ていこうと思うんですけど、まあ、こういったガジェットは軌道速度、それからまあ操作性、まあ、速さ、まあ、そういったものがやっぱり生命性になってくるので、まあ、一度切ったんですけれども、また立ち上げてみたいと思います。 今、パッと立ち上げたんですけれども、すぐにこうウルボラックスというロゴが出てきます。オッドキャストをネギを入れます。はい。もう特にフリーズしたりエラーとか、まあ、そういったものもなくて、しっかりとすぐに起動してくれる。もう起動するという意味で言たらもうしっかり、もう確実に起動してくれると言ってもいいぐらい、しっかりと起動してくれるようになっております。 でこれは社内 Wi-Fi を使ってますので、Wi-Fi も勝手につながってくれるというものになってます。で、こちら。先ほど、先ほどご紹介したんですが、YouTube もしっかりと視聴することが可能になっておりますし、さらに、最近私も使うんですけれども、ブログとか、まあ、テキスト、こういったものをあまり見ないのかなと思ってたんですけども、 まあ、最近私、こういったものもすごく見る機会も多くなりまして、まあ、これ、ラブンチャンネルといって私の、私もこちらのブログ、執筆させていただいてるんですけれども、まあ、例えば、新しいコンテンツの記事を書くときに、まあ、以前紹介したものを少しこう参考で見たいよねって言ったときがあると思うんですけど、まあ、そういったま調べ事をするときに、こういったテキストを見たりするということも増えています。 あとは、こういったマイトヨタプラスというような、これはボクシーのアプリなんですけれど、携帯で見るだけじゃなくて、こういう感じで、AI ボックス上でもこうやって見ることができるようになっていたりします。まあ、こういう感じで。まあ、先日紹介しましたけど、こういった形で燃費が見れたりとか。 走行の打ち上げが見れたりとか、まあ、そういったことにも使えますし、あとは何と言いましても、こちらになります。はい、このように、なんと地上波を見ることもできるということで、このモニターがつあれば、ネットもできる、テキストファイルも読める、それから地上波まで見れてしまうという、もう、 非常に画期的なモニターとなっているということになります。この USB の入力ポートがあることによって、ここまで拡張機能を使うことができると、いうこと。そこは非常にま素晴らしいところ、もう特徴の、もう一番の特徴といってもいいポイントかと思うんですけれども、このウルボラックスの UR72X に兼ね備えている機能ということで、これはもう間違いなく買いかなと思います。 で、これ買ってすぐに、オットキャストも非常に価格が非常に高いので、もったいないなと思っている方もいらっしゃると思います。まずはこちらを使ってみて、で、こちらを使いながらネットを見たりとか、ブログを見たりとか、やはり地上波を見たいねって思われる方は、また後で購入するかどうかということも検討しながら選ぶということもできるかと思いますので、これは非常にまずベースとして、ベースのハードとして購入されるということにおいては、 非常におすすめできるポータブルオーディオなのではないかなということがお伝えできるかと思います。はい。ってことで今回こちらのウルボラックスからリリースされております UR72X。こちらのご紹介をさせていただきました。こちらの商品の詳細は概要欄の方に貼っておりますので、ぜひ興味のある方はそちらの方もチェックしてみてください。 それではまた次の動画でお会いできることを楽しみにしております。それでは失礼をいたします。